上級国民の名を世間に知らしめた、元祖プリウスミサイル、6時間1000円のカーシェアを見つけたので、ちょっと乗ってみることにしました。外観は、まあ普通のミサイルです。すっかり見なくなりましたね。博物館に展示されるレベルの古さですが、個人的には、それゆえの良さというか、優しさを感じるデザインだと思います。気になることとして、多分ここ老人ホームなんですよね。老人ホームの老人向けカーシェアで、プリウス、しかも予約入ってる感じがない。 空気圧が補充されてるかもわからない、どう超えて低い感じはないかな、というかトレッド面がスタッドレスっぽいような、まあ外装はどうでもいいや。一つ言うなら、ドアを閉める音の、スッカスかカですかねーボディー剛性って感じはないですよ。スピーカー越しじゃ伝わらないだろうけど、ペラッペラな鉄板みたいな音。というわけで土地感もないただの平屋なので、まずはナビの目的地設定。 古すぎて意味わからず、住所検索を使ってみることに。ブラウン管 か, かよっていう画質だな。いや、一昔前の ATM のタッチ液晶か少なくともこの世代で、タッチ操作対応はいいな。ただ周辺の地図を見たいとなると、一気にむちゃくちゃですね。スマホ感覚で使うと、地図がどっか行く、右下左下に、拡大縮小ボタンが常にあるのが、せめてもの救いだと言えます。エアコン操作も液晶内で行うぜ。 ナビ画面の周りにエアコンだの目的地だの書いてあるボタンがあるエアコンをオフにしてコンプレッサーを停止させたらアイドリングも止まりましたねサーガンソプリウスミサイルいざ出撃と言いたいところですがその前に戦闘機並みの難易度のシステム指導について愚痴らせてただボタンを押しても何も反応なくてこの場所にスマートキーを差し込んで始めてシステムを指導することができますどんな初見殺しだよあとエアバックの脇に大量のコントロールがあって便利ですインフォボタンを押すと ハイブリッドシステムモニターと、燃費記録が交互に切り替わります。マップボタンを押すと、カーナビ表示に戻ります。今でも現在のプリウスシフトと、P レンジボタン、昔ながらのオーディオ。右側には EV モードがあります。これだけで市街地走行は普通にこなせるくらいパワフル。右側の操作系も、もっこりしててレトロですが、現代車と同じように使えます。ここはナイキ循環切り替えと。 曇り取り、エアコンの温度と、オート機能のオンオフ、上側はオーディオですね。ここに音量ボタンあるのはグッジョブ。古い車ながら、使い勝手は普通にいいです。というわけで走り出していくのですが、内装がプラスチックキーですね。全部プラスチック、ステアリングもプラスチックだし、ダッシュボードはひどいし、シートもファブリックで、匂う。あと、車幅がつかみづらくて、なんか運転しづらいですね。 形状が良くない感じがする。横幅 1725mm。前後は 4.5m。コンパクトカーサイズなんだが、だからといって、すっと乗れる感じじゃない。あとヘッドライト、暖かみがある色でしょうハロゲンですねー。ハイビームに切り替えると、一瞬だけ暗くなって上向きになります。こんな風にね、最近の郊外車と違って、対向車に優しい光だな。まあ暗くて見えづらいけど、あと勝敗起用車なのに、加速がかなり早いです。 これは絶対軽さが効いてる。wikipedia で調べたら、たったの1280キロしかないらしいな。wikipedia の車重なんか当てにならんけど。昔の車はいいですよね。衝突安全性も排気性もガバガバで、速い車作り放題やん。このプリウスのハンドル、ちょっと回しづらいな。角度が体と合ってない感じ。あと、むっちゃ回さなきゃいけない。大抵の車って、1.5 回転でロックだよね。 でもこのプリウスは2回転くらいは回るハンドル自体は軽くて扱いやすいんだけど多めにくるくるしないといけないからちょっと大変だなステアリングホイールもプラスチックだぜウィンカースティックも組み付け精度から荒いようななんかがバッババな操作感だしコストダウンというかそもそも内装に金かかってないけどでも個人的にはこの内装好きだなああ急ブレーキを避けたら信号無視したみたいな侵入になっちまった カスカのハンドルを回すのがしんどい、そもそもの横幅が小さいので、車線内にはすっと収められますね。ここの加速もスムーズだ。軽さがある乗り心地については、この年代の、ザ、安いトヨタって感じ、なんかイメージ湧かない 硬くはないんだけど段差を乗り越えた時足がバッタバッタ動くような移動手段としては普通で何も不満ないもっともっとスピードを出していくとふわっふわになりそうな感じはあるけど試せなかったので濃お米であとボディ剛性、ちょっと弱い感じがするよな前期86の時みたいだ段差を乗り上げた後の衝撃がフレームにも伝わっていくわけだけどボディ骨格側の頑丈感がないというか踏むとむっちゃ速いんだ だからこそボディと足のふにゃふにゃ感が怖さというか走りのボトルネックになってるよなあとさあこの時間帯にこのプリウスで走ってるとさ自動車窃盗団みたい誰かとすれ違うたび疑われてるんじゃないかと思うなんて言ってきたところでそろそろパワートレインの話をしようというかハイブリッドシステムこそこのプリウスの要だったんじゃないのかこのプリウスが出た頃私は幼少期でした だからその年代のエコカー情勢とか知らないけど、現代に乗っても、これは素晴らしいハイブリッドシステムですよ。むしろ、今のプリウスよりも、運転していて未来感を感じるハイブリッドですね。この宙に浮いているような、宇宙船のハットみたいなセンターメーター、モーターだけで無音で加速する感触、元の車重が軽いからなのか、モーターだけでもかなり元気に走るんですよ。 ステアリングの形状も相まって UFO みたい未来っていう燃料電池車あるがそれ以上に未来の車してるぜアクセル街道を押えて発進すればモーターのトルクでゆっくりと伸びていくある程度のところでエンジンがかかるエンジンは75馬力しかない 1.5 リッター直四だからやっぱ軽さとモーターのトルクが効いてるんですかね踏んでいくと 飛ぶように、それこそまさに、ミサイルみたいに、むっちゃくちゃ速い加速をする。マジで速いですよこれ、スポーツカー以上だろ、86に勝てるんじゃねえかプリウスは加速ゴミっていうイメージがずっとあるんだけど、こいつはちげ麗ぞ。むしろシャシーが加速力に追いついてない。あとですね、ハンドルを揺さぶると、むっちゃフラフラになるんですよ。この場でアラブドリフトできそうなくらい、もっとロールを抑え込む工夫をしろよ。 加速が速いだけに、ボディもサスペンションも、ジジババ用心たら車になってるのが残念でしょうがない。もちろんブレーキもむっちゃしっかり効きますよ。ノーズダイブというか、リアの浮き上がりはあるんだけど、安定した姿勢のまま、しっかり車速を削っていく。加速と減速だけ見れば、急車って軽くて排気規制緩くていいなぁ。そう思うくらいにズバ抜けています。もちろん走行中にアクセルを抜けば、エンジンは切れるので燃費も稼ぎやすいですね。 しっかり一般化した CVT ハイブリッドですがまさかこんなに昔から完璧に機能する形で確立されていたなんて未来感があるし使い勝手抜群だし普通に買える価格帯だしハイブリッドのいい走りがあるナビ周りは古いがもう2023年になるのに普通に使えるし当時にしては便利に作られているなんだこのプリウスって車弱点ないんじゃないか安っぽさは実際安いし見た目は好みの問題 というか空力的にはこの形状は理想初期型が出たのは2003年だろちょっと信じられないぜこれは発展途上国に持っていけばガンガンに活躍しますよ発射として完璧じゃんなんだこの交差点踏切と一体化しててどれが停止線かわからんさて単調な直線が続いて飽きたので適当な港の方に入ろうと思います見通しが良くて交通量も少なかったらもうちょっとだけ思い切り動かしてみようかな誰もいないなハンドル揺さぶってみよう う動動画見返してもわかる、上屋のききがひたすらに大きい私の GR プリウスでこういうステア操作しても、スーパー GT マシンのウェービングみたいに、どっしりと路面に吸いつくんですけどね。うわぁなんだこの足回りは。ふにゃふにゃで、ロール耐性がない。 スポーツ走行という領域が設計段階からない減衰の伸び側がダルンダルンなのかどこまでもロールしていこうとする直進安定性自体は悪いわけじゃないんだやっぱりサスペンションとボディ剛成がボトルネックだな乗り比べてみるとやっぱり進化してるよなぁと思いますさて一通り言いたいことは言ったのでしばらく EV モードをオンにして走ってみましょうこれ PHV じゃなくて普通のハイブリッドなんですがモーター単体でもかなり加速していきますよああ、この踏切はどうすればいいんだ 上の信号機は踏切用なのか暗くてよく見えないぞ信号機付き交差点とつながってるんだから一時停止はおかしいだろうと思ったら一時停止って書いてあるんだよななんだこれさて現代のトヨタハイブリッドにも EV モードボタンはついていますがかなり使い勝手は悪いものですほんの少しでもアクセルを踏みすぎればすぐにエンジンがかかってしまいます わずかに乗せる程度の解度しか許されません。渋滞吸収車ムーブや、先が赤信号で詰まってるような渋滞中、長時間停車時、これくらいしか使えません。私が試した限りじゃ、ギリギリ市街地走行もできたんですが、それは高齢者のダラダラとした流れに混じってのこと、それくらいトヨタハイブリッドの EV モードって使えないんですよ。モーター出力がないっていうのかな、プラグインだと別ですよ。 でもでも、このプリウスは、PHV 通ってレベルです。時速60キロを超えると自動解除されちゃうんですが、それ以外は、普通に走れてしまいました。エアコンのコンプレッサーと、接近警報さえ切っておけば、 深夜でも無音で出られますねアイドリングだけでもブボーってうるさい車検対応って書いてあるだけの騒音マフラーとはえらい違いだよな内部の消音材が劣化してすぐ車検 NG になったり触媒との組み合わせ次第で NG になったり安全マージンも貯金もない MF ゴーストくらいは健全に流行ってほしいんだぜさてカーナビに従って帰ってきたらそこは家じゃありませんでしたはこの川沿いを走っていけそうなので EV モードを使っていきましょう余裕ですね 日本の道路は狭いんだ。はい、無事帰ってきました。左右方向への視認性は素晴らしいですね。駐車前にシートベルトを外したら、BB なり始めました。これ、シートベルト着用検知センサーが摩耗して、ベルトつけてるのに、つけてないっていう警告音が鳴り響くリコールあるんだよな。私のプリウスがそうなって、今センサーのカプラー抜いてるんですよね。コンタクトスプレー超絶噴射で、車検一発だけ通るといいな。そしてこのバックビューモニターの画質である。 いい物にならならただ横幅が小さいので駐車枠にもスパッと収まりますねサイドミラーの視認性も大変いいですレンタカーだからね大げさに止めて切り返すよふう、意外なほどいいというか特に不満も弱点もないような車でしたな SNS を見てると大して売れてもないのにまともじゃない人間が集まってる車種とかあるからなプリウスはプリウスだぜ車は SNS 抜きで楽しみましょうミサイル市場ありがとうございました